わあ、あの女の子、とてもきれいあの電話番号を教えてもらえますかあの電話番号を教えて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 どうしてですか ?010-1234-5678 です。どうしてですかきれい、きれい、きれい。あの、あの、あの、すみません、すみません。 すみません電話番号。電話番号。電話番号。どうしてですか